皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月31日。いよいよもってバージョン 6.4 まであと1日となりました。この幼きエルドナシンが、運営推薦枠として、アストルティアクイーンコンテストに登場する気がします。そうなると、メレアーデ様にとって最大のライバルとなる可能性が否めません。それはさておき、バージョンアップの前日ということで、錬金石をチェックしました。 次の黄色の常連金石は確か黄色の錬金石と交換するんでしたかねそうなるとこの緑の錬金石15個というのはかなりやらかした感じに見えますねというか普通に大失敗ですバージョン 6.4 のレベル上げに備えて夜け石に水的なあれでバンマの塔を少しだけやりました今週に限っては全部経験値の晴天と交換する形でいいような気がしてきました